会連紅心跳的台湾男山中洞はぁじゃあ今から日本語スイッチに切り替えましょう切り替えますシャオハンローを申すであの今日このテーマにしたのはまず自分がちょっと思う、まあ、いくつか自分の思いつくことがあってティファニーからしたらどう思うのかなっていうのをちょっと聞きたくてそれすごい気になるうんう すごい日本人の人によくなんか日本人より日本人だねって言われることが多くて、これは確かにであそうなのかな？えそうなの？ちょっともうえー、でもこれは私がそうだから気にすることなのか普通の一般の女性が気にすることなのかなっていうのをちょっとメガネにちょっ と, ょっとはい判定してもらいたいな。日本人目線からこれはあり、うん、これはないなっての判断するので、うんうん、そういう判断でほしいな。はい。ありました。はい。はい じゃあまず1つ目あの私がすごい気にするっていうかこうしてくれたらすごいキュッとなるっていうのがこれは本当に中国文化ならではの問題もうメンメならではなんだけどあの中国の漢字は「に」と「た」が人編と女編に分かれてるよねはいそうでその例えば何とかメッセージを え、なその男性とやり取りするときに、ちゃんと女性に向かって、女兵の2とか他 と, とかを使ってくれる人の方が私はキュンと来ちゃうえっ。これどう？どうどう？<笑>え え, え, え, え, え, え？そないのないのえーえー、全然気づかないかもしれない。えー、本当にど う, でどうしてどうしてえ気づいてない。てか、あのむしろ気にしたことがない。えー 気づいてないわけでもないけど扱使ってくれてるなって感じはするけど逆に私逆にもしかして人の2を使われたとはちょっとあれって感じするかもあうんっていうことはティガニの周りの人は元からこの女編の「2を使ってくれる人の方が多いってことえどううでしょう、うん 確かに意識はするけど、それそなんか時々までは行ってないの。そうなのか。えー、でもわかんないよ。これは私の本当にただ単なる本当に日本人目線からしたらなんだけど、多分。 その日本人目線からして中国語文化を知ってる人は多分私と同じような感覚このキュンとくるんじゃないかなって私は勝手に思ってるんだけどもし日本人の女性がいたらぜひ教えてくださいキュンときますかなるほどね編集<笑>者だからそ、うんそこうん、文字とかを低い子ちゃんと勉強したから、うんうんうん、キュンとするのそうなんか私すごい文字とかすごい気にする人でで私のあまずキュンと まず1つ目は女編を使ってくれてるからすごいちゃんと女性としてやってくれてるんだなっていう感じがちょっとうんキュンとくるのとあと2つ目は女編は変換しないといけないあっそうまだまだ私のさまに変換してくれてるってなる<笑><笑>そうそ う, そうこの人はすごい細かい って い, うすごい好印象を持つかな私は<笑>でも1個いい食べるもしかしてもしかしたらこの人は結構女性友達がいるから本当は変換しなくてもちょっと女変になってるのじゃないかっていう可能性もあるんじゃない、えー？それは考えたことなかったなでもなんか私の周りでまず気づいたのが30歳以上の男性とか社会人の人は結構みんなそう結構みんな女編を使ってて大学生とか結構若い人はあの気にしない 女性に対してててもも、使っっる人の方が多いかなって感じでもなんか私の周りでは、ね、なんか仕事でも、まあ、プライベートでも患者さんいるのかな、まあ、社会人は結構そういう人の方が多いなっていう傾向リバーにはどうかな多分昔は小学校とかで中国語を勉強してるときはちゃんとそういうなんか使い分けてくださいねって言われてたから。うん そのなんか私たちよりちょっと年のってる人たちはこっちの教育はもっと強かったのじゃないかなと思ってあ あ, あでも確かにそれはあるかもしれないなんかそれ私も誰かにそう言ってこういう返事が返ってきたかもなんか昔のこの文字の方面の教育がもっとしっかりしてるっていうのを聞いたかったそうそ う, そうそうそうであとこの同じこの文字に関連することなんだけど 私がちょっとと許せないところががあるよね許せないのがこれが本当になんかちょっと日本人の面倒くさい性格がちょっと出てしまっているのだけどさっき言ったあの女編の方が嬉しいって言ったじゃないですかで人編でももちろんいいんだけどもしその人が私に対して人編を使うのであればだったら人編で統一してほしいなんか許せないのが人編と女編をこう混ぜて使う人私もそれが許せない<笑> めんどくさいでしょい で, <笑>えで も, も聞いて聞いてこれは本当に日本人の人はめちゃくちゃ共感できると思いますちょっとそれは自信があるなんか私も日本人の人にこう話して「あわかる」って言われたからまずちょっと許せない理由が、まあ、人編でも女編でも女性に対しては使えるのはもちろんなんですけどでもこの人に対してメッセージを送る時にこうなんか適当な感じにするんですよね うん、なんかこうたまに人とへたまに女編だと、ね、ちょっと、うん、適当に扱われてる感じが私はしてしまうので私は好きではないなるほど、ね、<笑>そうじゃあ台湾人の皆さんはこれ見てて気をつけた方がいい、ねうん、<笑>これから<笑>多分台湾人もこう思ってる人いるかもしれないし、うんうんうん、そうだからまず男性が女編を使うかどうかについてあの日本人の方でも台湾人の あの女性でも男性でもどう思うかぜひぜひ意見を教えてくださいめっちゃ気になります<笑>もしかしたら台湾人がこれを気にしないのは私だけかもしれないしああそっか、うん、皆さんの意見聞いてみたい な, あ, なんかあのティファニーは私が聞いた初めての台湾女性、うん、あそうそうなんだそうそうそうそうで私もまだ一人にしか聞いてないんだけどその日本人女性はそれが当たり前だと思ってた、うんあうん、なるほどそそそそそうそうそううなんかのの人の周りは 全部女編を使う人だったからえこれが当たり前じゃないのって逆に質問されてでもその人編を使う人もまあ結構いるよって言ったらえーえー、ってびっくりしてた、うん、そうそうそうそうまずこれが私の一つの点ですえ、はい、った<笑>面白いじゃあのティファニーそうそう私この間 友達と一緒にこうレボにいってて、うんうん、いきなりね、うん、イノシシが目の前に。<笑>何それ、何それ、どこ、どこ 箱, 根箱根、箱根、箱根、イノシシ。そ, う<笑>それは結構すごいね、<笑>本当の話よ。ね、えー、イノシシがいきなり行って、でも、私はなんか歩いてるときは結構ンして。ュレーションすごいね<笑>。シュールすぎない、それ。うんうん、でも、うん、結構、なんか、見てなかったから、うん、そのなんか友達、うん、が先に気付いてくれてて、うん、で、こう、本日も。そう、うん、結構、しかも、こう、うん、ちょっと、こう、なんか、うん、ちょっと、なんか、例えば、危ないよって。 ちょっといい人もいるんじゃなでもこう力強くボンってお<笑>ときはそう私もついこうなったえでもめっちゃ胸に当たってくれれも大丈夫<笑>大丈夫だった<笑><笑><笑>そこ意識しなかったから多分大丈夫だった<笑>かっこいいなってすごいもんああなるほどあれも分かるかも分かる分かるそう、うん、でちょっと似たような作品にたんだけどたまにそういうなんか男子の友達がと一緒に見ててあ「車危ないよ」って くく引くのはもう全然<笑>あ何を感じない本当にちょっと待ってこれはちょっとまた違うかもしれないけなんかねあのティファリーのさっき言ったちょっと強引なこう、なんかこう強引な感じで守る感じも私もすごい理解できるしキュンとくるのは分かるでも例えばなんかすごい軽い感じだとそれもキュンとくるそうなのっていう理由はこれも多分ね日本人女性は分かると思うなんかねちょっと<笑> 意識してるからこそちょっと触れてはいけない感があるあ<笑>そうだからなんかちょっとあの触れようとしてるけどちょっとこう軽く<笑><笑><笑>これ自分で言うとめっちゃ恥ずかしいんだけど<笑>超恥ずかしいでも聞これはね例えば芸能人 の, そのバラエティ番組日本にたくさんあるじゃないか芸能人同士がなんかゲームとかしたりしてその、まあ、男性と女性がこう触れ合う機会の時に その男性が女性にすごい軽いような感じでちょっと距離を保とうとしながら触れてるのを見ると下のコメント欄にたくさ ん, なんかイケメンかっこいい触れたようにしてるっていう日本人女性の声がたくさんあるのでこれはどうだろうねあの強引にされても軽くされてもキュンとくるあー<笑>なんか私ははななぜこれはないと思ったのは。 まずはなんか結構現実的な理由でもう効果ないじゃん。あ、なるほど。危ないよ。でも、例えば強く引ったら、私はもう本当に車を避けることはできたんじゃないの。うんうんうん、でも、日本語おかしいです。ご<笑>めんなさい。あ、なるほど。でも軽く引ったん、ちょっとなんか危ないことから避けることはできないという。あ、あ、ちょっと待って、わかった。これはね、多分ね、今回のシチュエーションがしゅうすぎる。イノシシはさすがにちょっと危ないから、強引にした方がいいかもしれない。<笑><笑>そうそう、で、普通になんか。 車とかあのそんなに危なくない状況だったらなんか軽くでも私はいいかな。そ、ね、<笑>うだね、うん。車はだいたいみんなもう軽く引いてる。うんうんうん。<笑>ねあ<笑>る時だから。<笑><笑><笑>なんかね、ちょっと軽く一つひっかる、うん。<笑> 違う違う違う。違う違う違う<笑>でも、うんま、本当にもうほぼ同じ状況で、うん、もうなんか目の前になんか床に汚いものがあって、うんうん、なんか触ろうとしたらこうポンってされた時も同じくキュンとしたから、うんうんうんうん、なるほど使ってみてください。なるほど、まあこれはあれだよね、危ない状況からなんかちょっと守られてるする、二個感じだった。あの危ない状況から守られてる感じ。ねえ、なるほ ど,、うん、るほどこれも理解できる。うん 共通だよね。これ、男性の方も嬉しいんじゃないかな？メール送るべきなんだね。ねえ、メール送ってから惚れてたでしょ？<笑>